次は新神、新新です。北総線成田ススカイアクセ線、線線、東武線は、り換えです。北総線高砂方面、明日電車羽田空港行き55分、千葉13区中央方面。 今、日本海大陸は15時4分、アクセス特急成田空港行き15時26分です。 Arizona, Please change your form the o k u Line, the Night t Sky Axis Line, and the Tobu Line. The doors on the right side will open.